コシですオープニングの映像がマイクの接続ミスで音声別撮りをしています私たちはリスボンから寝台列車に乗ってマドリードに移動しました初めての寝台列車で若干寝不足ですさて今日はスペイン中の料理が集まる市場ドン・キホーテの像があるスペイン広場をレポートしていきますヨネもナオキも調子いい感じですそして最後にはパエリア 食レポをお届けしていきますマドリードの列車に複数人で乗る場合は一風変わった乗り方で乗車していきます店員さんから教えてもらったのでこれが正しい乗り方なんですよ今駅に到着したんですが駅前になんかバリケードがあって何かイベントが行われるみたいですたくさんの人が並んでます。 の行事はキリストにとってクリスマスの次に重要な行事みたいでたくさんの人が集まっています各教会からマリアもしくはキリスト像が持ち出されてパレードに参加するそうですその昔なぜフランスに支配されなければならないんだと市民が立ち上がって武器も持たずに馬になった敵兵たちにここ太陽の門広場で戦ったそうですその当時のアーミーの服装になってパレードを行うみたいです どうやらパレードが始まったようです。 もうマイオール広場は本当スペイン感あふれて日本人 100% 見られないような建築物ばっかりですねそのすぐ近く隣にはサンミュール市場がありますやばいめっちゃうまそうなもんばっかりやん 本当市場の中は美味しそうなものばかりで何かコンテストが行われてるくらいどこも賑わってます、目移りし放題ですね。これ 本当どの食べ物もきらびやかでとっても美味しそうです、写真を撮ってるだけでもインスタ映えしそうな色とりどりで色鮮やかです。And, uh, これもし皆さんが、あのお店使われるときはですね。別に並んでだとしても、オーラって言って、こっちに意識を向けないと。後から入ってきた人がどんどんオーダーをするんで。店員さんがそっちに流れちゃうんで。キーワードはオーラです。ナンバーワン。ナンバーワン。はい、ラカバ オ, オレン。オーラオ レ, オ レ, オレサンサ。センチュウ様。カンパ 三点五？何これワイン？ううこれサワーワイン。でこれ一個一ユーロ。一ユーロです。これ一ユーロっ一ユーロか。一点五一点五。これだから五個で六ユーロ。ーーロー安っ。ここの市場に来たらこの。 タパスは本当おすすめです1ユーロから 1.5 ユーロでいろんな種類のトッピングをバリエーション豊かに頼むことができますだからちょっとずついろんなおいしいものを食べれるっていう感じですこれもこれで何点んてこういう一書き換めいただきますあのパンがサささトパスクが上に乗っているこういろんな種類でこれだけ頼んでも5ユーロはもう安すぎるめっちゃおすすめやねこ スペインのマドリードに行くたら、ここの駅は絶対寄ったほうがいいです。安くて美味しい。スペイン広場に到着したのですが、なんと、じゃじゃーんなんか整備中で入ることができません。ちょっと残念ながらドンキホーテに関しては、遠巻きから望遠で写す写真になります。こんな感じです。 ところ変わって、私たちのホステルに移動してきました。これからスペイン料理みんなで食べに行こうと思うんですけど。その前に、私たちのこう住んでるお部屋を紹介しようと思います。金額が一泊いくら?。三人で。三人で四十五ユーロを、うん、安っ。日本円で5、五五千円。 w i f i の調子が最初おかしかったんですよねでもあのオーナーの人に言ったらちゃんと最後まで面倒見て今 w i f i 無事に使えてますき、まあ、綺麗だしうちら泊まってる部屋はトリプルルームで、うんうんうん、多分ドミトリーとかもあるのかな結構なんかアンティークなこうタンスとかもこう あ, あるんですよこっちにほら駅から56分であの交通の便も非常にいいですはいちょっとねレストランに行くまでに今の現状も一緒に話をしたいと思います 今ねトラブルが山積みです初めてトラベルブロガーとして活動してますけどあまず1つ目は動画編集ソフトの購入がなぜかライセンスが下りないというトラブルに見舞われて編集作業がうまくいきませんその2私の動画のデータ管理がもうあまりにも雑すぎていくつかの必要なデータが 3つ目は初めてバックパッカーになってみてものすごく体力が失われることに気づきました旅が終わって動画編集をする気持ちになるのかなと思いましたけど体力の限界を迎えると眠くなります4つ目私のナレーター能力の低さそしてうーんどう思うこれこんななんかタンツボみたいなことずっと言っていいとこれ。 どうもわからんよね。ちょっと視聴者の皆さんに俺の性格をここであの恥を忍んでお伝えしたい。ヘマをやらかすという特徴があります。抜け取るとこがめっちゃ抜け取るけん、あのミスが起こります。で、こういうなんか話をするのも、うん、でもね。まあ最初なのでまあ、最初とかもそうや。言い訳を言いたいんじゃなくて、そして愚痴を言いたいんじゃなくて。 あの最初やんけあの初心者の若葉マークが貼ってあると思っててください<笑>でいずれこの若葉マークを外すことを必ず約束しますどうもここはねもう俺が変わらないかんもう本当もう出役としてもあのクリエイターとしても変わらないかんと思いますもうこのねこの旅の中で自分自身もちょっとスキルアップしていきます私たちはバレンシア地域の スペイン料理がいただけるというこちらに来ました。マドリ一メートル。乾杯。サル。<笑>うまい。ポテト。フランス。わあ、美味しそう。それではパエリアいただきます。ご飯から。でもご飯も。 ちょっと芯が残ってる感じで歯ごたえがしっかりしてる。エビちゃんいただきます。うーんはあんまうま。エビ本来の旨味と甘さが口中に広がる感じ。これこれこれ何これ？<笑>何？強い。お酒？お酒はお甘いす。 なんか、な、謎のあれよね、これ冷えたグラスも一緒に持ってこられて、これをついでって言われて、これお酒ないよね。で、周りにこれ移った、あ、これあんずしゅなんね。うん、うん、結構よね、酔っとるよね、俺も酔っとるけど。今日結構酔っぱり、酔っぱり疲れてるで、多分酔っぱらってますね。ね、うんはい、周りが早いって。直、う、樹、ん、全然変わってない、ね。<笑>酒飲みだからな、うん強え。ええー、もんごちそうさまでした。 パエリアとても美味しかったですスペインで食べた料理今のところ全部美味しいですね忘れないでほしいのは午前中に行った市場には必ず行ってくださいめちゃくちゃおすすめ安くてめちゃくちゃいろんなものが食べれますユーラシア日記始まって3日目自分の未熟さを痛感していますもう本当に間違いない。大です<笑>俺ら編集してないから、うん、こっちははいだって俺らやれてるとき編集してるんですもんね 俺これではまだ疲れてんのに割とその時間編集してるって俺絶対無理だわありがとうございます<笑>そう言っていただけてまあでも自分のこう求める動画っていうのは今のものではないのでやっぱりね一日一歩ずつね改善していい動画にしていきますんでもう今回の動画はねチャンネル登録の要請はしませんコメントの要請もしません良くなったらコメントをよろしくお願いしますハッシュタグ